それ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話はお控えいたしま 小手口は左側でホームがを段低くなっております。<音楽><音楽><音楽>